終点鳥鳥終点です新幹線東海道線新田線豊橋鉄道がお参りになります。 ごめんをおさいいたします